さあ、始まりました。少量チャンネルイイ。今ですね、翔太と晩ご飯を食べながらお酒を飲んでたんですけれども、翔太がかなり酔っ払ってますので、カメラを回したいと思いまーすーー。しばらく翔太の酔っ払った様子をご覧ください。何飲んでんの<笑>おいへしいうん。 お酒と、待った待った、そこだとか、もう全然入ってないから。あじゃあ、こっち来て。どっちよこっちが。ああ<笑><笑>なにあー今日はなにお酒と友達になったんで。<笑><笑>それ、ガチめの人が言うセリフじゃないだって、えー、あれよなにいや、もう、親友ぐらいかな。お酒が、親友親友になってきた。 お酒が友達って言う人はいるけどさ。うん。う親友かないやまあでもやっぱり、使い終えとかもなってきたし、今まで。うん。何度も、うん、まあ傷つけ、傷つけられた。傷つけ、うん、でも。<笑>まあでも、結局あんたしかいないよねっていう。うん。あなたしかいないじゃん、結局みたいな。ね何があったの<笑><笑>何があったの<笑>励ましあって、 生きて行こうっていう。待って。<笑>え俺がいるじゃない。いや、そうなんだよ。そうそうそうそう。でも、あなたは。疲れてんのあなたは、あの、家族でしょ ?YouTube 疲れたうんうん。違う違う違う。違う そ, んそんなことない。あなたはでも家族じゃな い, な, ない。家族。うん。親友。大丈夫かなあの、ちょっと心配になってきちゃった。一気に飲まないの。えー、ゆっくり飲んで。うん。えー、でも YouTube は楽しいんだよ。う、は、ん、い。はいはい うん。ナイスシューズ。うん。は<笑>は<笑>ジョータで遊んでるみたいな。ペットみたいで可愛いありがとう。俺も氷欲しい。ジョータえ俺も氷が欲しい。あい、と、ぜ、お、ぜ、お、ぜ、おー。 なんかそういうさ、部活入ってたんそういう部活だった陸上部。え、陸上部だよ男子と女子で、挨拶の仕方も違ったし。なんでわかんない。なんかそういうのあるよね。<笑>で、なんで急にそんな<笑>。いや、なんかさ、え、今も残ってんのかなあ、俺も、象徴欲しい。 負けない、負けない、負けたくないから、笑顔でごまかさない。愛はもっとほろ苦い。愛されたい、愛されたい。愛されたい。や、終わんねん。何終わって。見て、ミニ冷蔵庫もらって。えぇ、ー。あ、見て、ほら、ピンクの冷蔵庫。可愛い 何も入んないよ、そんなれ蔵庫。ミニ冷蔵庫で着替えようかなって。<笑>ね、<笑>ここにさ、うん、大きなさ、湖を作ろうと思ってて。ああ<笑><笑>ここにキスマークつけようかな。ダ今から、うん、落とした方が勝ちで。落としますいくよ。うん。はい。よいしょ。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ だって自分で家出したんだ。は<笑>あはお腹いっぱい。お腹いっぱい、胸いっぱい、おっぱい。えやめなさいってもう、2時間経ったゲーム。経ってない待って、じゃあセーブするかちょっと待って。全然、もう全然進まないよ。仕事持ってけばいいじゃん。仕事ー。電車の中でやりなさい。電車の中ね せっかくリングフィットもらったみうさんしてるしてる。できなくなっちゃう。してるよ。うん。だからそれができなくなっちゃう。えだから一日置きとかに持ってきねえ。どうぞ心の痛みをぬぐって小さな子供の昔に熱いあ、間違えた。あ, あ, 間違えた あ, あ、間違えた。間違えた。間違えた。間違えた。間違えた。間違えた。間 俺さ、歌番組で間違えたいタイプ。どういうことなの<笑>なんか、<笑>みたいな感じに<笑><笑>あの、紅白とか。紅白はちょっと間違えるの重いから、うん、なんか、わかんない。M ステとかで。あー。で、もう M ステとかでも、今じゃさ、あれだけどさ、ライブ形式でさ、歌ってさ、うん、間違える人になりたい。 やってみてそれええー、あとその「M ステ」でもさ階段転ぶ人になりたいやっ投票の時にそうじゃあやって<笑>でもでもでもちゃんとちゃんとニコってしてるやん、ね、うんなりたい歌 番, 歌番組出たいなあとさそうずっと言ってんだけどさあの、うん、会見をね、うん、したい 何の会見をすんのえ、なんか、やっぱ、離婚会見だ。なんでやねん。どういうことえ、じゃあ、悲しい自分を演じたいの。不倫されました、みたいな。<笑>あ、そ う, そうそうそうそう。でも私は強いです、みたいな。じゃあ、やっていいよ。記者になって。こうやって差し出して、こうやって。難しいなぁ。でも、なんかさ、その、悲しさ。<笑> <笑>かな、か, か悲しいやつもやりたいの。悲しいやつも。も、ま、う、あ、かその記者会見じゃないのなんかもう本当はあれなんです。ああ、辛くてっていうやつもやりたいんだけど、うん、なんかめっちゃ笑う記者会見とかもやりたい。記者たちが、い面白いああ、笑っちゃうみたいなやつ。じゃあ、ちょっとやってもらっていいのえー、無理やれないよ、そんな。<笑> あの、なんか俺記者会見とかしてさ、うんまあ、なんかもう何でもいいよ別に食べ物でもなんかのなんかのなんかのやつで俺が立ち去るからちょっと熱愛想像ありましたけどそれについてどう思いますかみたいな記者やってうんじゃあこそこら辺にじゃあ俺が行くよ記者ってこと、はい、じゃあ本日はありがとうございましたえ翔太さん熱愛報道ありましたけどその件について一言お願いします これやりたい<笑>誰かが見てますよ、やつ。なるほどね。そう。あっ、あっ。っ<笑><笑>言っちゃいけないオーラを出されてる人みたいな。ああ。えしゃくだけして去るみたいな人多くね。あ、そうそうそう、そうなんだけど。マルさんとか。そうなんだけど、一応なんか、私は守られてますよ、みたいな。感じで、ね、言いたいけど言えな い, いな。これがマイクなのうん、なりたいなぁ。やりたい、それ。私は守られてますよ、みたいな。 そしたいらっす<笑>ちょっと、<笑>誰な<の><笑><笑>私も私もしたいんですよ。 キレートレモン<笑>。<笑>